ザゲームきましたここからスタート初めてだわ鼻歌キラーはハントレスね発電機つけないとここ行き止まり まだ誰もチェイス入ってないかしら。え一撃斧なの早く回さないとまずいわね。救助待機者がやられちゃったわ。近くに釣られたら救助できないから、すぐに救助しましょう。私は発電機ね。 仲間さん救助できるかしら確実に当ててきてるわカニだけは釣られちゃダメだわ 隠れましょやっぱり来てるすぐ見つかっちゃったのねこれはまずいわ。 いやー救助ばっかりだったし回りかけなしの4台は無理だわワンパンばっかり持ってこないでそりゃ来るわよね今やられるわけにはいかない あと1個の手を、ね、回収してるもしかして使い切ってた大野のやめた うーんキャンプされたら終わっちゃうわいた居場所バレちゃった 読み合ってくれてるよしこれで通常攻撃なら逃げれるわこっち来そうあっさりバレたわ 来ないもしかして発電機固まってる鍵出したい残念ライトだったわ 回してれば間に合ったけど今からは遅いわキャンプしてるわよね下手に近づくとやられちゃう救助行ってくれてる。 これはまずいわ。メメント持ってきてたの仲間ずっと這いずってたから、ゲージ全然溜まってなさそうだわ。これはどっちかがハッチ逃げしか、可能性がないわね。いやーバれた追ってこない。 救助するタイミングを狙ってる今ゲージ溜め出してるから、ある程度したら起こしに行くわ。動き出したから溜まった身に逃げて。 今回は追いかけてくるわよねん来ないいやクル もしかして日本持ち？ まずい回してるところっちゃったダメだわそっちに行っちゃった近くで足跡つけて。 こっちに来させたい結婚と声でバレちゃうわよねごめんねみん 避けられなかったごめんねもうちょっとさっきのところで粘ればよかった奇跡の 4% って。 いまみんをかつがれたわもしかして私もメめんとするためにみんはあと1回釣らなきゃできないはずだけど。 何をしてるの。<笑>え、どういうこと<笑>すごい見られてる。 なんでや さ, 鬼になったのさっきまであんなに殺伐としてたのにあすみません回します。 っって言ってる案内までしてもらえるビップタイああこれはみんに対して助けたくなったのねワンパンオのキャンプ中の仲間を助けたミンに心が動いたのね 絶対全滅させる気だったはずなのに鬼の心を揺さぶるなんて強いわみん。